千葉県印波郡止水町馬橋というところに来てますここに排水路が見えますこの画面のね奥の方に向かって流れていますでここに来たのはですねここでも熱海なんかで問題になってるような森戸があるって言うんですねでこの水路をですね反対側を振り返って見てみるとですね左右にね森戸がありますでこの奥の方にもなんかありますよね 実はこの水路はこの奥の方の森戸の下の安橋を通っているわけです。で、森戸のさらに向こう側には廻し川という川があります。で、実は平成28年にここで長雨が降って、でその時に森戸が崩れて。 この安区のですね入り口を塞いでしまったんです。でさらに向こうの方に海運団地という住宅地があるんですけども当然ですね水の逃げ場がなくなるとどんどん馬橋川に水が溜まっていくわけですね。でそれが海運団地に溢れ出してですねで住民の方が一時避難しないといけないっていうことが起こったわけです。で今これショベルカーが見えるんですけども。 これはですねつい最近町から委託された業者が、まあ、緊急的にこの水路を改作して、まあ、水がたまらないようにしてるっていう状態ですただいまだにこの森戸を最初にやったのが、えー、藤田工業っていう会社なんですちょっと定義を説明するとまず昭和60年以降ちょうどバブルの頃に ここを開発して住宅地にしようとした業者があったんですねもともと田んぼや畑だったのを地元の人からどんどん買い上げたんですところがですねこの開発が頓挫してしまいましてするとその開発する予定だった土地をいろんな会社が買っていくわけですねで藤田工業もこの一つ で, で当時ね平成七年 そ, そこからちょっと後なんですけどもここで町から許可を取ってこの水路の上に 森土をすると森土をすると安居にしてという許可をしてやったんですねでその後はその土地は町に帰属されるっていうことになってたんですけどもなぜかその約束は破られてしまってこの安居の上にどんどん森土がされるっていうことになってしまったわけですで平成28年その時に森土をしてたのはまた別の業者みたいなんですけどもその時についに、ね、実害が出てしまったわけですね で今の土地の所有者に聞いてみたんだけども藤田工業がまず最初にねここを造成した後とになんか畑にすると か, なんかそういう理由でこの土地を買ったんだけども。 勝手にまたね、別の業者に盛り通されてしまって、で、なんかその業者も夜逃げをして、もう業者名も行き先もわからないって言ってたんだけども、まあ、そのあたりも経緯もね、どこまで本当かわからないんですよね。もう地元の人のね、言うことがどんどん錯綜してるんですよ。その藤田工業にしても、なんかもう経営者が死んでしまったみたいなことを言われたんだけども、でも、マしに確認すると、そうじゃないんですね。で、これはね、えー、神奈川県人権啓発センターなので、もう皆さんご。 想像の通り、これは同案件です。で、その藤田工業の経営者っていうのが、えー、当時ね。部落解放同盟千葉県連合会の役員だったわけです。正確には書記次長というポストにありました。 でしかもこの森戸の問題っていうのが止水町だけじゃないんですえ他にも成田市でもやってましてそれについては比較的最近2017年にその土砂を撤去するように今度は千葉県の方から命令されてでもそれも結局履行されずに2019年に行政大執行っていう形で千葉県が撤去したんですねでその費用がもう5000万円を超えるっていうんでそれは当然 藤田工場に請求が行くわけだけども、どうもそれも履行されてない感じです。で、まあ、それはもちろんね。これは本チャンネルのことなんで、藤田工場に直撃してみたわけです。実際聞いてみたわけです。 でですでそしたらねその驚くべきことに当時の経営者の方出てきましたで本当に悪びれもせずにですねまあ結局話を要約するとその成田の件もね命令されたんだけどももう弁護士に任してるとで今自分は生活を保護を受けててもう内祖では触れないもうどうにもできないとあの土地もなんかもう今は自分のものじゃなくなってるっていう。 ことなんですねで藤田工業もまああの別の人がというかまあ奥さんがね経営者になってて名理上はですよで事実上もう活動してない状態ということになっているわけですそれで藤田さん本人はですねそれはもう自分がねその違法に残土を捨てたっていうことはまあ認めてましたじゃあなんで捨てたんですかって言ったらまあ町にね許可を 出すすよううに言言っっっててたたんんだけどなななかかか許可くれないからやでまあそれもひどい話でそれは悪いことだと思ってやったんですかって言ったらまあそれは分かっててやったって言ってました。でそれでねなんか警察からも一応捜査には来てたんだけどもまあ質問にいろいろ答えてまあそれだけで終わって別にこの止水町の件はお咎めなしだよっていうふうに言ってました。ででもちろんここでね 確信となる質問をしてみたわけです解放同盟の役員だからそういうことができたんですかって言ったら、うん、そうだと、まあ、やりやすかったということなんですね役員だからもう止水町なんかがですねやっぱ解放同盟の役員っていうとこう一目を置いて一歩下がって対応してくれるっていうんですねだからもうこれはもう完全にもう何を言おうと同和案件ですで もうまたね鬼の首を取ったようにとかですねそんな「いやいや解放同盟全部が悪いんじゃない一部の人がねやったことでしょ」って言うんだけどもでもね、えー、考えてみてください藤田さんねブラック解放同盟千 葉, 千葉県連合会の初期次長なわけです幹部なわけです幹部がやったことで一部の 人がやっったたんですす組織は関係ないいて言われたらどう思いますかねだからその辺りはもう皆さんの判断にお任せしますでこの藤田工業のある元桜っていうところなんですけどもここはもう止水町の童話地区です童話地区指定された場所です、まあ、その辺りは今後ブラック探訪もしてますので是非、えー、見, 見ていただければと思います。ということで熱海の場合はある意味あれは本当に 本物のエセ童話って言ったらおかしいんだけども熱海の盛り土をやった人は全然ね実際は童話とは関係ないですからねただ自由童話会の役員だったんですけどもだからこの四水町の件に関してはまあ本当に、まあ、これも変な言い方だけど本物の童話案件ということになるわけです。 で今画面見ていただけるとなんかコンテナがあったりとかね、まあ、いろいろ辻が持ってたりとかあとは隅っこの方にねあの太陽電池パネルなんかも映るんだけども実はこの。 馬橋のね現場周辺っていうのがもうあの水路の辺りだけじゃなくていろんなところがもうほんとんかあの廃棄物の業者なんかもあったりしてねでこれについてもですね周辺の人に聞くとやっぱりこれもねいろいろ問題を起こしてるっていうんですね。でこれはですねね や, やっぱり、ね、最初に 森戸をやった藤田工業さんが何の音が目もなしだったんだから当然ね自分が業者の立場ならいや藤田工業もやってるし音が目なしだったんだからもうやってもいいんだってなりますよねいや藤田がねやってるんだから自分らがやっても別にいいじゃないかっていう話になってるんでまあこれはまあ見るからにもモラルが崩壊してるんだなっていうのがもう現場を見てありありと分かりました じゃあこれ最終的にどうやって解決するのかっていうとまあ、町としてはですねあの水路の部分を まあ、町がいよいよ買い取って自分たちで管理するっていうことを考えてるんだけどもやっぱりそれはなかなか理解を通らないですね。それは当然ですよ。その業者が自分たちの利益のためにねやりたい放題やったのをなんで町の税金使ってね尻拭いしないといけないんだっていう話になりますよね。たただでももこれねまあもちろんやった藤田工が悪いんだけどもまあ本人が言ってるようにねこれ話がやりたい放題をね。 えー、見逃してたっていうのはこれはもう間違いないいなと思いますよそれはもう町の責任ということになるし、まあ、さらには町民もねそういうことを黙認してたっていうことになるので、まあ、最終的には税金で解決っていうことにならざるを得ないんじゃないかなというふうに思います。なんせもう藤田さんが無敵状態になってるわけですから。 で問題はこの止水町だ け, だけじゃないですね成田の県もあるしさらにねいろいろ過去の地方議会の議事録なんか見ると同じ千葉県内で穂子田市でも同じのようなことをやってますさらに山武市でも同じようなことをやってます穂子田市なんかすごいですね、えー、平成15年16年そのぐらいに問題になったんだけどももうね地元の住民が 抗議しいろいろ説明してほしいっていうのにですねなんか黒服6人で来てですねでなんかもう住民をを威圧するようなことをやったっていうんですねただもうその件に関してはもう田市から告発されて最終的に藤田さんはですね、えー、実刑刑判決を受けてて務所に入ってるんですでそこでもう議会の中で も, もうぶっちゃけてるんですけどもいやあの藤田さんに関しては長男も刑務所入ってるよっていうことでもう本当に札付きっていう扱いになってます。 そういう人がブラック解放同盟千葉県連の初期事長だったわけだからもうこれはある意味童話に関しては。 熱海よりりも闇がが深いいっていうところがあります、まあ、幸いこっちの方は死者は出てないんだけどもまあでもそしてですねまたちょっとこれも闇が深いと思うのはじゃあ今まで藤田工場が盛り土をやったり参拝してたりしてたところで摘発された分も含めて実はもう今もほとんどそのまんまなんです。でさらにその上にですねことごとくねなぜかね太陽光パネルが作られてるんですね。 これももうまあ、どういうわけかっていうのも、まあ想像するしかないんだけども、やっぱ覆い隠そうとしてるのかなということでね。本当にね。これも非常に闇の深い案件だと思います詳細についてはね、この下の概要欄で自転車のサイトにもリンク貼ってますので、そちらのテキスト版も見ていただければと思います。で、またその童話関係についてはこのブラック探訪でもやりますので、ぜひね。この後の動画も見ていただければと思います。